みなさん、こんにちは。アップタビットミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回は続、初めてのアコギということで、この3本目の動画では楽 譜, の楽譜を集めるという話、ストロークの種類という話、その話が終わった後に、シンコペーションって何やねんという話をさせていただこうかなと思います。シンコペーションというのはリズムのテクニックの一つなんですけれども、覚えておくと結構いろんな曲に応用がきかせられると思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。で は, では、早速やってまいりましょう。 まず、シンコペーションの前に、普通のリズムってどういう仕組みになっているんだという話なんですけれども、2本目の動画でやった3番目のリズム。タン、タカ、タン、タカ。こんなリズムがありましたと。それで、このリズムに合わせてコードチェンジをしていくと、まあ、大抵はこのダウンストロークのところですね。白の頭とか言ったりとかするんですけれども、ダウンストロークでコードチェンジをしていくと。 C コードはダウンストロークでシー・タカと好順上して、そで、その次、ダウンのところで G にすると。シー・タカ、C 高タカ、シー・タカ、タカ。こんな感じで、白の頭、ダウンストロークの場所で好順上していきます。アップストロークのところが白の裏とか言ったりとかするんですけれども、まあ、ダウンのところが白の頭で、アップが白の裏と思っていただいて、まあ大体差し支えありません。とりあえず、3番目のリズムに関しては、 ダウンストロークのところ、つまり白の玉でコードジェンジをしていくというパターンになります。それで、シンコペーションってどういうものなのかという話になりますと、このコードジェンジのタイミングがちょっと調子に乗って前に出ます。この辺に出てくるんです。そうすると、アップストロークでコードジェンジをする必要が出てくるわけです。そこで登場するのが、2本目の動画でやった4番目の。 ストロークでございます。C はダウンストロークで高尋常をするんですけれども、この G に関してはアップストロークで高尋常をすると。本来ならば3拍目の頭、ここでダウンストロークのところで高尋常をするんですけれども、この G がちょっと調子に乗って、こっち側にちょっと出しゃばってきて、オラオラって来てしまっているので、アップストロークで G を弾いて、高尋常をする必要があると。こういうリズムの テクニック、ちょっとこうずらすテクニックをシンコペーションと言います。シンコペーションを使うと、なんかこう躍動感が出るというか、疾走感が出るというか、なんかとにかくこう勢いが出てくるんですよね。それで、どこでシンコペーションを入れなければいけないのかという話になると、<笑>まあ正直これはあの曲を聴いて音で判断してくださいという話になってしまうんですけれども、まあ、慣れてくると、どこでシンコペーションして、どこでシンコペーションしてないのかがわかるかと思います。 他にも、例えば、3番のリズムが、タンタタ、タンタタ、タンタタ、タンタ タ, タ, ン タ, タと続いたとします。C タタ、G タタ、A タタ、G タタ、えー、こんな曲だったとしましょう。普通ならば、白の頭、ここ、3拍目。 それで、次の小説の1拍目。次の小説の3拍目。ここでコーチェンジをしていくことになります。C、タカ、ジタカ、A、タカ、ジタカという感じです。それで、ある曲をコピーしようと思ったら、どうもこの Am が少し出しゃばっているぞと。ちょっと調子の手前に出てきているような雰囲気がするぞと。そうしたときに、ここアップストローク。ここで Am を弾く必要が出てくるわけです。そして、音をバーンと伸ばして、 このストロークを削って、リズムを続けると。ちょっとやってみますと、こんな感じ。ワン、ツ<音>ー<楽>、スリー、フォー、シー ううな感じになるわけです。ちょっと早めにやってみるとすると、この A がいい感じに疾走感を醸し出しているのがわかるかと思うんですけれども、聞<話>いてみてくださいませ。ちょっと早めに。ワン、ツー、ワン、ツー、ツーツーツーサン、スリーこんな感じの、A、響きになります。なんとなくわかりましたでしょうか。この場合はこの Am がシンコペーションしているわけですね。 それで、えーと、曲によってはその、ね、シンコペーションをしっぱなしの曲ももちろんありまして、この G もシンコペするし、Am もシンコペするし、G もシンコペするしなんていう曲ももちろん存在します。この辺はみ、ま、な、あ、さんの耳で曲を確認して、どこでシンコペをしているのか、しないのかを判断していただけるとうれしいなという感じです。それで、今やったパターンだと、この3番のリズムを2回そのまま繰り返して、アップストロークで Am を弾いたら、ここの部分はまあ空白。 になっておりますけれどももしちょっと音を足したいなと思った場合は、全然足していただいて構わないです。えー、っと<笑>このまま3番のリズムを馬鹿正直に守るとすると、タンタカ、タンタカ、タンタカ、タ ン, タ カ, タ, ンタカになるわけですよね。で、Am をシンコペーして、ここで Am を個人にするとなると、まずこのダウンストロークが消えるわけですよ。 ここで伸ばすので、ダウンストロークがいなくなります。タンタカタンタター。タカタンタカタンタカンタカタンタカこんな感じになるわけです。でも、ここの隙間がちょっと広すぎてなんか違和感があるぜという場合は別にアップストロークを入れても構いません。この辺はこうしちゃいけないという理屈というか、そういう背負いは特にないので、皆さんがこうしたいな、ああしたいなと思ったら、どんどん。 いろんなストロークを入れて、いろんなリズムを作っていただければという感じでございます。もう一回、もう一箇所くらい。もう1パターンくらいやってみましょうか。シンコペーション。ちなみに、<笑>シンコペーションはなんかこう、スタジオとかでその交互でなんかこう口でいろいろばっていくときは、うはシンコペーションということってあんまりなくて、<笑>シンコペーション っ, てい っ, てって言っちゃうか、それとも食う、食わないという言い方をしたりとかします。 ちょっとなぜそんなに食う食わないなんて言い方をするのかわからないんですけれども、例えばさっきやったようなこういうパターンだと、これ、白の頭でこうチェンジをしているので、両方とも食っていないです。ただ、ちょっと Am で食ってとか、か Am でそこを Am で食ってとかっていうと、ここをシンコペーションすることになるんですけれども、冗談ではなく、本当にこの食う食わないという言い方は存在するので、その辺も覚えておくと面白いかもしれません。ん Am で食っている人に見かけたら、あ、その Am はちょっと食わないでとかって。 いたとかする食う、食わない、シンコペする、シンコペしない、そんな感じでございます。<笑>では、もう1パターンぐらい。えー、っと何番だっけかなこれは ?6 番。こんなリズムがあったとします。普通だったら・・・。 ここのハックのダマスね。ダウンの場所で、シー・タン・タン・タカ、ジー・タン・タン・タカとこう全長していくわけです。ところがどっこい、ところがどっこい、この G がちょっと調子に乗って、ここ、このダウンストロークの場所でシンコペをするという曲があったとします。こういう曲は全然あり得ます。全然あります。こういうときは、シー・タッタ・ジー・タン・タン・タカ、シー・タッタ・ジー・タン・タカという感じで、このダウンストロークでシンコペをすることになるわけですね。 C、タンタン、G、タンタンタカ。ギターで弾いてみると。<音楽>こんなパターン。それで、ダウンストロークでシンコペする場合もありますし、アップストロークでシンコペする場合もあります。この場合だと単純にさっきやった7番目のリズムになるわけですね。 こんな感じです。シンコペする場所としては、この辺でシンコペするときもありますし、後ろのほうでシンコペするときもありますし、いろんな場所でシンコペーションをしたりするわけなんですけれども、この辺は本当に曲を聴いて判断という感じなので、ちょっと耳が大事になってくるんですが、こんなのもあったりとかします。2本目の動画で紹介させていただいた9個のパターンと、このシンコペーションという考え方、これをもう合わせて持っておけば、そうそう困ることは ないかと思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。ちょっとなんか何言ってんだかよくわかんないぜという場合もあるかと思います。そういう場合は、とりあえず楽譜を探して、いろんな曲を探して、なんですかその弾ける曲とか知っている曲をピックアップして、でその曲をその9つのストロークを当てはめてバッバとやっていって、着々とこう上手くなってくると思うので、ある程度上手くなってきたときに、この動画を見ていただくと、この3部目の動画を見ていただくと、あ、なるほどね。 となるときが来るかと思います。今はわからなくても、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後、まあ、長ければ半年後とか、うん、そのぐらいにもう一回ちょっと確認をしてみていただくと、うん、いろいろ発見があるかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、3本目の動画はシンコペーションという考え方についてでございました。どうでしたでしょうか。この3本の動画、なんとなくわかりましたでしょうか。何度も言いますけれども、その楽譜をたくさん用意してもいろんな曲にチャレンジをするわけですよ。 それで、このいろんな曲をチャレンジしていくとやっぱりそのいろんなコードを覚えることにもなりますし、いろんなスケールじゃないか。いろんなストロークを覚えることにもなります。それで、その中には、ね、その9つの中には入りきらないようなストロークもあったりとかするんですが、ある程度ギターがうまくなった状態でその曲にチャレンジすると自分でどう弾けばいいかわかると思うんですよ。とりあえず僕はその最初のステップとして、2本目の動画で9つのストロークを紹介させていただきましたけれども、ここの9つには・・ 当てはまらないような自分ならではのストロークというのが出てくると思うんです。もうそこまでいけば も, うもうバンバン剤という感じですよね。あとはもういろんな行動を覚えて、いろんな曲を覚えてもたくさんチャレンジをしていけばいいという感じになるわけでございます。本当にもう普通にジャガジャガとコードを弾き語りするだけだったらなんかもう自分でもなんですけれども、その前回の初めてのアコギの動画と今回のこの3本の動画だけでもう十分いろんな曲が弾けるようになるかと思います。 まあ、そんな感じで、ちょっと難しいところもあったかもしれませんが、えー、着々と、ね、できるところからコツコツと練習していただけると嬉しいです。それでは、そんなところでしょうか。たぶん言い忘れたこともないと思うので、今回の動画はここで終わりにしようかなと思います。また違う動画でお会いしましょう。さよなら<笑>